これは比較的あのうまくいった方なんで、すが、出来良かったもので実況反応を用いて、ガラスに、えー、銀のメッキを貼るというですね、いわゆる、まあ、教科書なんかでもよくね、紹介されてる実験なんですけど、えー、通常はですね、試験管の中ですとか、ここビーカーですとかね、このボトル、ね。 こういったものにこう内側から銀を還元積出させるのが多いんですけど、えー、これも一つサンプルねこれプラスチックなんですけどね若干メカニズムちょっと違うんですけども、まあ、こういったタイプの実験が多いんですけどいわゆるこの鏡ですね平面の部分にです、ね、銀を貼るって結構難しくて銀をある程度ですね反応液をある程度厚みを持たした状態で 適出させないとこううまくできないということで、えー、難度は結構高いんですねこれは比較的あのうまくいったんですね、うんうんうん、機能するかなとまあまあ比較的ねうまくいったのなんですけど、えー、こちらはですねまあ、えー、別のサンプルなんですけどち ょ, っってちょっと剥がれちゃったりしたんですけども ななかかこれ100円ショップで購入できるんですけどフォトフレームフォトスタンドになるものらしいんですけどこの中にガラスがちょうどですねサンプルが2枚も入ってましてこれを使うとこの状態ですねこの状態でここで。 反応液をある程度こう厚みを持たせて反応させることができるので、あの比較的あの銀の還元鉱石質がスムーズにいくというものです。えー、この平面の部分ですね。やっぱりあの銀を張るってのは結構難しくて、ここになんか反応液を垂らしちゃえばじゃあできるかっていうとそんなそううまくいかないんですね。ある程度こう反応できるこのスペース。 この厚みがないとうまくできないので、まあ、そういう意味でねこれボトルなんかはうまくできるっていうのはそういうい理由なわけです最初の作業としてはこの木枠にですねガムテープを使ってガラスを貼り付けます。いいですね 気漏れしないようにこうしっかり隙間を抑えるというやり方がいいと思います。ちょっとガムテープをケチって反対側からもガラスにちょっとこうかかるくらいでいいと思いますね。まあ短時間なのでまあ多少漏れてもですね。 そんなに影響はないのでこんな感じですかね実際の反応はこの器の上で行いますのでまあ多少漏れてもですね影響は最小限でするかなということですね反応液を作りますかなり取り扱いに注意をする実験で こちらはもうすでに硝酸銀を溶かした水溶液ですねそこに今アルカリ水酸化ナトリウムを入れました、えー、注意を要するって言ったんですけどもあの条件によってはですね爆発性の物質ができると特にこのいわゆるあのトレンツ試薬ですねアンモニア製のこの銀の化合物ですよねこれは作り置きをしてあの 時間を置いたものっていうんですかそういうのは絶対あの避けてください実験の直前に調整すると時間を置くと爆発性の物質ができることがあるのでもちろんあの実験の終わった後もですね廃液の処理をするタンクを用意してありますのであの最後の処理の仕方についても慎重な扱いが必要ですはい、今銀の酸化物ができました をですね、ここにアンモニアを加えて今アンモニア水を加えています。これで銀のアンモニア錯イオンが形成されるのですが。 銀の酸化物がギリギリ消えるぐらいの量を事前に計算しておいてこの沈殿物がですねちょうど消えるぐらいアンモニアを加えることになりますここから先はですねあまり時間を置かずにですね 沈殿物が消えたかなと思ったら2つの試薬をこれから混ぜるんですけどこちらにもう既にグルコースの素液を用意しておきましたまだ若干残ってますねちょっと消えるまで待ちますこのあとこちらの、えー、とこのガラスですね木の木枠にセットしたガラスですねこちらにこう同時にこう入れてもいいんですけど えー、すぐに銀がを積結して濃度にこう差が出てしまうことが多いのでここは事前にですね試薬をこちらのビーカーの中で反応させてからこちらに移すという方法を取りますちょっとスピーディーにやる必要があるので注意をしますねじゃグルコース液入れますはいここはあんまり時間をかけないとこけいですね 123秒ぐらいはいすで、はいはい、に還元積出始まりましたあとは置くだけですねこのまま置いて待つだけです表面にうっすらとキラキラとしたこう銀の積出が見られますね最終的には結構出てくるんですけど うまくいく場合はこの銀がこの領域の上にもですね結構こう膜を張る感じになったりします数分置きたいと思います、はい、大5分から10分ぐらいたったんですけどあんまり長く置いとけないのでもうこのぐらいで処理したいと思います はちょっと乱暴なんですけどこうやって水ですねペットボトルの水でま あ, あらかたこの残存物を洗ってです ね, ですねこっち側から見るともう銀が貼られてるのが見えますけどあらかたきれいになったらこれえー ガムテープで剥がしてあとは流しでもう一回、まあ、丁寧に比較的丁寧に洗い流すと、はい、あと早めに乾かしたい場合はアセトンでアセトンをかけてあとはこう立てかけとけば。 ますね、ちょっとあんまり綺麗に貼られてないんですけど、まあ、この状態で置いてもらえれば比較的早く乾くのではないかと思いますそんなに綺麗に貼られてないんですけど ね, ね、まあ、鏡っぽくはなるかなという感じですねえ繰り返しになりますけどあの、えー、注意を要する実験ですね特に廃液の処理ですとか 試薬 の, の調整の方法ですね。気をつけてやっていただきたいと思い。すね。まあこれが、えー、この事件で紹介して比較的これ紙貼ってあるんですけどもね。ガムテープ貼り直して比較的できたもん。 あの出来が良かったものですこれはまた別のガラスでちょっと剥がれちゃってるんですけどねこれはまあうまくいかなかった例で紹介しましたやっぱりこのガラスを使う容器を使うとですね比較的うまくできやすいのは分かってるんですけども平面に貼るのは、まあ、難しいというですね でした。